本日は第1回ゆかりさんのミニ講座ということで動画を作ってみたので長くはないミニ講座なのでみんな最後まで見ていってください。でまず本日の議題どんなことについて話していくのかというとですねスマホアプリ開発についての話をしていこうと思ってるんですけれども大体の流れとしてはこんな感じです。 まず、この動画がどんな人に向けて作っているのか。で、本日のキーワード。このキーワードをググったらもっと君は詳しくなれるよって内容ですね。それから、今日言ってる内容を実際にやってみようと思った時に準備するもの。で、まあ、アプリを開発する手順。で、その今日やった内容についてもっといろいろやってみたいって時にどんなことができそうかっていう発展性とか、まあ、展望ですね。 あとは実例紹介という順番でやっていこうと思うので皆さんやっていきましょうはいまずどんな人に向けてなのかちょっとねいろいろ凝ってみたんだけどいろいろ書いてみましたスマホアプリを作ってみたい人重要<笑> というか、作ってみたい人向けというかね。で、えー、手軽に無料でスマホを便利にしたいとか、自分専用のアプリが欲しい。ゆかりさんは自分専用のゆかりさんアプリを作りましたね。まあ、数ヶ月前ですけど。あ、これですね。3ヶ月前だって。よかったら見てね。あとは、プログラミング未経験とか、初心者だけど、ちょっと気になるなみたいな人に向けて動画を作っています。 で、まあいろいろ言ったけど、未経験でも手軽にアプリが作りたーい。未経験でも手軽にアプリが作りたい。その人に向けに動画を作ってみました。ではお次に本日のキーワードです。はい。ノーコード。まあ、ノーコードアプリ開発まで調べた方がいいかもしれないですね。ノーコード。プログラミング未経験。 グライドアップルプスなんて読むのこれわかんないんだけど、今日使っていくのがこのツールというか。あと PWA。まあこれスマホアプリって言ってるんですけど、実際はスマホアプリのように起動する Web ページみたいなのを作るっていうのが本日のお題なんですけどね。で、でまあ、キーワード最後はスマホアプリ開発ということで。 まあ、調べてみてください。はい、準備するものです。パソコン、スマホ、Google アカウント。この3つがあれば、もう君のスマホには自分専用のアプリができちゃうぞ。はい、で、手順ですね。はい、まず作りたいアプリの構想を練りましょう。今回は、ゆかりさんは、昔作ったアプリがあって、 ゆかりさんアプリなんですけどね、概要欄に貼っておくので、皆さんぜひ、ホーム画面に追加してみるなり、開いてみるなりしていただけると嬉しいです。ゆかりさんのアプリ、ちょっとタグのところのリンクとかがね、間違ってたりするんですよね。なので、そこを直していこうかなと思います。で、必要なデータは、Google スプレッドシートに準備します。で、グライドアッププスに、 登録してください。まあ私は登録してあるので今日はサインインしていきますね。で、グライドアッ プ, プスでスマホアプリを作る。で、完成。みたいな感じなのでやっていきましょう。はい、こちらも調べてきました。ここね、グライドドットコムじゃなくて、グライドアッ プ, プスドットコムなんで。間違えないでください。で、まあログインしていきますね。これ。 動画ちゃんと撮れてなかったら泣くわログインするとゆかりさんは作ってあるものがあるんですよねここにこれがアプリ一覧なんですけどこっちはねテスト用に作ったやつだったかなタイトルの下にパブリックアプリって書いてあるやつが今普通に他の人もダウンロードできるようになってる状態パブリックになってないやつは他の人は見れないわけですこんな画面が出てきます 画面の左側に存在しているタブが出てきますね。この下の部分のタブをここに設定します。今回は表示しているのはこのホームっていうのとタグっていう2つ。この2ページを作ってあるんですけど、で今日いじっていくのはこっちのタグって方ですね。このスクリーンデータってところには何が書いてあるかっていうと、 今ね、選択すると、まず、セパレーターって書いてありますね。ここのところにちょっと空間があります。で、テキスト、ユルファマッタリゼの役割さん。で、ボタンを置いてみたり、で、さらにね、例えばボタンの見た目変えたいってなったら、これを押すと、変わってるの分かりますか真ん中らへん。変えられると。で、さらに、今日の内容だけだとできないんですけど、 リアルタイムにね、現在のチャンネル登録者数を取得してきて、対象値がゼロだとして、マックス1 0 0 0人だとすると、このプログレスバー、進捗状況がね、どのぐらいなのかっていう表示になってくれるようになってますね。でさらに近々の配信予定っていうテキストを置いてで、ここにインラインリストって書いてあるんだけど、ここ何も表示されてないけど、 Google カレンダーの方に登録するとね、ここに表示されるようにも作ってあります、実は。で、今ね、Twitter で使っているタグがどんなものなのかっていうのがここに書いてあります。Google アプリンってところでね、アカウントとか出てくるんだけど、この中にね、確か、あ、これですね、スプレッドシートってあるので、それを開いてください。今回の場合、You're プ p っていうのがね、私が使ってるスプレッドシートで、 たくさんこここうやっっっててて表がが作ってあります。すれがデータを準備するってところですね。で、ツイッターのタグってところここが今回いじっていきたいところになってるんですけどよし見えるかなでここにツイッタータグって書いてあるんですけどカードリストっていうのを使ってみました今回はここのヘッダーのところツイッタータグこっちのスプレッドシートの方の一番上のところが題名みたいになってるのでその題名を指定してあげると そこに書いてあるやつの中身が出てきます。なので、例えば、Twitter タ, タグっていう題名のところには、2行目以降は Twitter のタグを書きました。Twitter タ, タグ説明って題名のところには、説明を書きました。Twitter タ, タグリンクってところには、このタグに続いてくリンクを、こうやって、スプレッドシートに書いてあります。そうするとどうなるかっていうと、 アプリの方でヘッダーっていうのがここのちょっと小さくて見えないかなピンクの文字がヘッダーでタイトルは何も設定してなくてディテールズっていうのが下のところの説明が表示されるんだけど何を表示したいかっていうのをこっちのスプレッドシートの対応する題名で選択してあげるとその中身が出てくるわけ なので、例えばさっきの、これを逆にしてあげるとね、タグの説明がピンク色で出てきて。で、タグが、これもありだな、みたいな。これたまにリロード入ります。で、アクションってところに、オープンリンク、ツイッタータグリンクっていうのを選択しておいて、そうすると、アプリケーションの方ではそこに飛べるようになると。で、今回は、おけしちゃいます。 で、ここにね、新しく、ゆかりさ ん,、うん、ライブ。これ、どっかリンク間違ってたんだよね、確か。うん、コーヒーブライクのタグが間違ってますね。なので、o けしましょう。でまず、このリンクを、コピーします。うん、いけたぞ。 ゆかりさんライブナウだっけになるから直しとこう。そうするとです。お反映されましたね。んさっき変えたゆかりさんライブナウが追加できました。はい。ということで、でね、最後そういえば、最後最後、この右上のシェアってところを押すと、 これちょっとあの、PC で今表示してるからね、変になっちゃってるんだけど、この QR コードを配ったりとか、まあ普通にね、リンクをそのまんま開いてもらって、ホーム画面に追加ってやってもらえば、あとはアプリとして使用できることになります。はい、ということで、最後二つ、項目あります。まず、応用、発展性、拡張性。 ね、もう大きく書いたんですけど、Google Apps Script。もうなんて読むのかわからん。とにかく、なんか Google の出してるスクリプトが書けるのがあるんですけど、それをやると動的な処理が可能になります。今やってたのって、結局、スプレッドシートの方に先に準備したデータを貼っておいて、それが途中で変わっちゃったら見れないんじゃないですか。 でも、リアルタイムに、私が表を書き換えなくても、反映される。っていうのが、この、GAS っていうのを使うと、できるようになります。で、も実例紹介も含め、こんな風なアプリが作れますよっていう紹介です。ゆかりさんアプリなので、よかったら、概要欄のリンクから、ホーム画面に追加して遊んでみてください。こういうアプリ作りたいんですけど、とか、こういう機能、 できますかねとかもコメントしてもらえれば分かる範囲でお答えします。これにて、ゆかりさんのミニ講座は終わりとなります。皆さん、勉強になったでしょうかもし教えてほしいこととか、なんだろう、さっき説明しなかった内容でもっと詳しく知りたいよっていうような人がいれば、コメントたくさんもらえたらやろうかなって思うので、よかったらコメントしてください。 役に立てたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、またねー。